んん好那我し继续テラ大丈夫かんさせるほどの大爆発だ。いくら搭乗機がアストライアとはいえ。 普通に考えれば生存は絶望的だろう。けど、僕は彼女の、君のにも勝るとも劣らない悪運の強さと諦めの悪さ、いや、しぶとさを信じている。私ね、天体卑弥呼に選ばれて、どこか自分が、漫画や映画のヒーローになったんだって、意気込んで浮かれてた。 どんな困難も仲間と一緒に乗り越えて最後はみんなで笑ってハッピーエンド私はリーダーとしてみんなの真ん中で V サインでも現実は違った常に誰か大切な人を失う恐怖と隣り合わせだったボン・ル・ンそれをテラに気づかされた ファーストスターなんて言ってたけど誰よりもリレイヤーと戦う覚悟ができてなかったのは私だったんだファーストスター失格だよ卑弥呼これはあくまで僕の予想だが君の真価が問われるのはリレイヤー本体との戦いだ君自身が覚悟ができていなかったというのならそれまでに覚悟を決めればいいおそらく それはこれまでとは比較にならないほど熾烈なものになり失うものも少なくはないはずだ今よりも辛い思いをするかもしれない<笑>それに君のことだたとえ何があろうとここですべてを投げ出して日常に戻るつもりなんてないのだろううん覚悟はできてなかったけど私たちの暮らすこの星や宇宙を守りたい その思いは誰よりもあるつもりそれでこそ僕たちのファーストスターだ天体卑弥呼もそんな一途な君だからこそ選んだのかもしれないねプルートありがとう私の話を聞いてくれて僕の方こそ君に話してもらえて嬉しかったよ僕でよければいつでも君の話を聞こうそれで君の胸が少しでも軽くなるのならね うんその時はまたお願いな何これはまさか朗報だファーストスター救難信号の発信をキャッチしたしかもこの信号は僕たちアステリズムに当てたものだそれって発信源こそアストライアではないもののこちらのチャンネルを知っている以上きっと彼女だろう見つけた あのク最初のスター今日のスターは何が起こる安心しなさいあの子はファーが起軍へと招かれただが お前は西軍から外れた器の終焉も近い器器って何ですかそれに終焉ってお前という残りかすを収める器その終焉の時が迫っている止めたければ早く目覚めなさい生贄にの星よ 試験体は被験体であるから価値があるというものよもや生きていようと GT ラボに感謝しなくてはなりませんね誰かの話し声が聞こえるこれで創生計画を次の段階へと進めることができる血液とリンパ液組織液の採取が完了しました続いて多い液の採取に移りますこれはこれ以上にない理想的なサンプルだ 必要なら開いてもどこで<音> 覚えてない重傷のあなたを託されたこの子が連れてきたのうん<笑>そっか私はでね ルーネルーネあ私まだ生きてあ動かないでください傷に触るとはいけませんから。 お姉ちゃん本当にお姉ちゃんなのえ私です。どどううしてしてお姉ちゃんが私を助けるの今日は他のメ有と太空服太空母是月球哎が月曜死吧私は誰かと聞かれれば 寺と答えますですがないんです2年前のあの日グラビティーロス以前の記憶がほとんど<笑>ずっとおかしいと思ってたお姉ちゃんのくせにドンくさいし陰キャだし操縦は下手くそだしでもなんでなんで私を覚えている 数少ない記憶だっ た, んですたった一人の家族それがルナ泣いてばかりのあなたの姿とそしてそんなあなたを笑顔にしたいという私の思いが<笑>そっかやっぱりあいつはあの時消えてたんだあの時 動くなスター・チャイルド あ, あなたは軍のどうやら俺は運がいいようだ最後の最後で探し物を見つけることができたんだからなテラと言ったが君は俺たちの艦に連れて行く たちは、二人を確保するよう言われていた。でででも、のは、今ここ死んらうすませせん死話多。をるな早有機会開こと 気のスターちゃいるぞ。ぞねな。うっマジかだ。大丈夫です。心臓は多分。外れていますから。余計な真似を。なぜ大量殺人の悪魔のような女をかばう。ルナは。人間です。父や。 私の家に不幸を押しつけられてゆがんでしまっただけのただの人間女の子です。<笑>ナをお願いします早くアステリズムにこのごにおよんでまだ他人の心配ですか 何で<音> 私はよだかから聞いてるだから状況は理解できてるつもりどうして私を助けたのテラたってのお願いだからよ頼んでないのにまいどー今日のおやつは GT ラボ経由で取り寄せてもらった絶品スターダストショコラよってありゃ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 心ここにあらずか当然だな文字通り命がけの無理心中に失敗したんだ聖痕が燃え尽きていても何らおかしくはないここにいたんですねキミコさん探しましたよハレーさん私に何か言うの会心是02先日保護士特務のパイロットの件ですがナイルちゃんたち ええ、ですが3人とも口を割らないまますぐに迎えが引き取っていきましたですが一つだけ判明したことがありましたこれを見てください連中が装着していた小型のヘッドギアのようだが本格的な解析はこれからなので詳細はまだ分かりませんが装着者の脳おそらくステラコードに働きかける作用があるようです つまりどういうことわかりやすく言うならば装着することで私たちスター・チャイルド同等の能力を得ることができるでしょうかもっとも脳への負荷も大きいのでいくつか制限もあるようですがなるほどこれが連中が超重力推進装置を制御できていた理由というわけかしかし一つだけわからないな では連中のユーサテライトとは何のことの数字1らこの装置はあくまで能力のブースターです。1を10にすることはできても、0を1にすることはできません。ステラコードの形成値に優れ、このブースターに対応するよう、何かしら処置を受けた者たちだと推測できます。なるほど。スター・チャイルド・モドキではあるが、量産性に優れている兵士か。ナイルちゃん。 神様お願いしますどうか寺が無事でいますように卑弥呼出るぞ出るってどこに月の内部遺跡だ監視中のマーキュリーから軍がオリジナルワンとアストライアを運び出そうとしているとの連絡があったにきとも大破状態らしいが奪われるわけにはいかん 地表にいてもわかるほどのの大爆発の中でテラちゃんもですが期待もよく無事でしたわねきっとアストライアがテラを守ったんだと思う昔から物には魂が宿るって言うしテラもあの子のことを大切にしてたしね意外ですわねどちらかといえば非科学的なものを認めそうにないタイプのあなたからそんな言葉が出てくるなんて。 そんなことないよ整備部の事務所にも神棚あるしつなぎの裏にも安全祈願のお守りを縫い付けてるしそれにおばあちゃんの実家は神社だしねとまあそんなわけで私はアストライアがテラを守ったんだと思ってるだからしっかり修理してまた会わせてあげたいんだそれがメカニックである私ができる唯一のことだからなら 私たちは絶対に持ち帰らなくちゃね。そうですわね。あじゃあ でした。クエさんがいる。先に突入した軍のものだろう。しかし驚いたな。あの爆発の中で原型をとどめているとは。マーキュリー、突入した機体の数はあれで全てか？ええ、えあれで全部よ。間違いないわ。予想よりも少ないですわね。そのせいか回収作業もあまり進んでいないように見えますわ。三。 奪うなら今しかないわよ。あ、あわかっている。アストライアとオリジナルワン、両方とも返してもらうよ。敵方全滅啊。我方也就六个，六 個, 个就是全员初级啦。关卡资讯一個宝箱。位置。 嗯坦在这嗯慢慢进军敌人的等级但是差不多差不多啦好估计技能自我攻击提升 太阳的季节是会九三十变成九是吧减七十八对他减少二十趴，减少五十趴，所以是累积的这样 那這樣就是必杀機可以乱开。我要看看。我要看看。我要看看。我要看看。 行きます。ん 攻撃に入るわミューンティー人掉血 わたし<笑>に挑むか私に任せろ。 最后就可以拿到那个宝箱了不急不急不范围攻击提升 SP 不够啊所以其实最好的方法还是把那个 SP 减半装给菲米子 行動開始しますウォー。 可以放到好啊好好提升中好好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 很死你这一隻在哪里哦那么后面きます。西心需要 動作戦行に全員が中心です。 いいわ、いいだだいま。あかんしゅうんピザ什么东西。 呃技能宕机浮游炮偶尔附加宕机可是哦有有宕机五回合不过还好啦治疗治疗 自我攻撃提升。陽に挑むか。要挑战太阳吗哦一拳走爆。必杀技啊。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 成長を感じます 思い来てみたがやはりあの箱は健在か箱を開けることはかなわなかったが失われなかっただけよしとしよう星々が怯えてるまさかあいつもリレイヤーなのさてお前たちの前に姿を現すのはこれが初めてだったなでは改めてご挨拶を我が名はマスターリレイヤーが1人 ダークナイトダークエネルギーの忠実なる従者でありゴッドリレイヤーの意志を代行するものダークナイト地球圏に来ているマスター級はダークウォーカーだけじゃなかったってわけねここはアフロディーテ様の眠る聖域とあなた方は誰の許可を得て我らが聖域を争いで怪我しているのだ あの優サオなんてプレッシャーなのよ本来ならば罪人の首をはねるところですがあなた方には裏切り者から箱を守っていただいた借りがある即座にその醜い争いをやめ我らが聖域から出ていくのであれば今回に限りその首を見逃そう面對 N 人的態度就是你們趕快走不然我就砍了你們 奴らの首も手土産にする俺に続けはっ<スペー>あああああ見逃すと言ったのはあくまで仮を作った星々のみ人間不正が勘違いとは甚だしい残りは我々があなたの手を煩わせるほどのことではありません<スペー><スペー>ああ 任せる助けなきゃダメよ卑弥呼えなさいマーキリどうして私たちの任務は機体の回収マスター級に喧嘩吹っかけるような間抜けの助っ人じゃないわでしょサンそうだ目の前にいるのがマスター級である以上迂闊に戦闘は行うべきではない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 もし人間社会に王のような存在がいるのであれば伝えるのだこの遺跡は我々リレイヤーの聖域一歩たりとも足を踏み入れることを禁じるともし踏み入れたら愚問だなわかった確かに伝える ずいぶんと遅くまで起きているんだね。新大廳 嗯幽。 <笑>魔法歌手少女装 应该是按照常理，那个字应该是18期 ,18 期应该是春啦嗯那就单纯的打错字啊忘了调整装备。 啊还好啦还可以调这里还可以调整准备出级。阿尔尼塔克是消耗 SP 减半 跟那个地球之域，地球之域应该是那个伊拉的嗯啊尼塔克消耗 SP 减半他所有的装在这 這樣应该合理多了那排列的话这个就直接前压就好了狙击手腿比较长的站两侧这个移动力5黑名子刚刚拔了一个所以她移动力是6 第一个是他好那我就看能不能反击把他收掉技能自我攻击体能嗯如我所料 好尬好行血 n 力好 I am the teacher, me, you c 当如果再前进一格就会被打。我是去。我是去。我是去。我是去。我是去。我是去。我是去。 支援するわ。一回合攻撃就快叠满了。回復するわ。不安想じゃないんだからさっさと片付けるわよ。仇恨降低。百一、百三、一百五。 舐めなめいでちょうだいレベルアップなっちゃって私の出番ですわねしませそことはすべてエレガントにレベルアップですわうわー 相手をしてやろう先走这个方向の太 d はの季節4 8 30完 24% SD は 24% の SD は 24% の SD は 24% の SD は 24% の SD は 24% の SD は2 二十六所以说至少还可以保证每回合都有技可以开了。中心碎屑范围攻击提升。 攻锡三阶，四锡加锡防吧封锡提升中锡封锡封锡 行動を開始する修復する状況は把握している障害浮遊炮没中啦行動を開始します任せて防御提升2階回復するな 不打い。 等掉啊一九五一掉啊五一八十五八十五角十五八十五八十五八 啊可以可以可以可以这个位置。技能力坠落 OK, 全部包进去了。哎呀。太 要还是跑了哦，当当我赚了不少啊三百六真的是什么屁段都点不出来 慢慢点吧八百太阳闪耀这条路点过就要不够点七百会死范围估计还要三百 范围攻击提升正他拿重力狙击枪啊他提升物理攻击力真的没什么屁用就是范围攻击降低攻 范围防御降临在另外一侧啊！我应该走另外一侧的没关系啊得换职业了吧 还是没有技能范围攻击提升仇恨降低仇恨降低还有就应该就还好但是换成特务就少了 自, 自我攻击提升 治疗跟恢复所以没有特别犯干扰者的意义啊。被动没有道具专精。所以不一定会用道具就是了好。好所以我可